熊本地震本震から3年を迎える平成31年4月16日、地震で犠牲となった多くの人々の冥福を祈り、黙祷を捧げました。午前10時、佐藤義行阿蘇市長をはじめ、部長、課長級の職員およそ30人が、市役所玄関脇で、犠牲者が多かった西方向を向いて、サイレンの音に合わせて1分間の黙祷を行いました。 佐藤市長は哀悼の意を述べさらに熊本地震の記憶を風化させることなく市民の皆さんと心を一つに安心安全な市をつくっていきますと誓いを新たにしました。